皆さんこんにちは、しろくまチャンネルです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はセリアでのお買い物をたくさんしてきましたので、えー、購入品の紹介をしていきたいと思います。まずはじめにこちら、昨日フレームを2つゲットしてきました。でこれで、えー、マステの収納ボックスをまた作りたいと思っています。 でマステの収納ボックスはあの以前これを、えー、初代作っているんですけれども私個人はもうこの分でもう十分間に合ってるんですけれどもあの今回はちょっとまた違う全く違う作り方で、えー、初代の収納ボックスよりも早く多分、えー、出来上がると思います。 えー、今回も段ボールで全部作る予定だったんですけれどもあのセリアでこれを見た時に<笑>うーんこれを使った方がちょっと早くって綺麗にできるんじゃないかなーっていうのをちょっとププーンと、えー、思いついたのでちょっと買ってみました。で、えーとね 段ボールの箱作るのがちょっと苦手だなとか思ってる人とか、うん、あと、ま、作るのめんどくさいなって<笑>、えー、思ってる人にはちょっとこっちの作り方の方が、えー、向いてると思います早くできると思いますはい、はい、次はこちらブリキのプレートです薄いブリキ板ですでこれもずっとずっとずっとずっとずっと探してて いつも言ってもなかったんですけれどもやっと見つかりましたでねあのこれのことをある方が教えてくださって、えっと、バッチさんっていう方であのペーパークラフトとか、まあ、すごく楽しい動画を、えー、展開されてる方でねおしゃべりもすごく面白くてもうついつい引き込まれてしまう楽しい動画をされていらっしゃるんですけれどもそのバッチさんが あのすごく丁寧に こ, ういうこれを使うとねすっごくきれいにできてすっごい便利ですよってあの丁寧に親切に教えてくださってであその説は本当にありがとうございましたでそれからねもう半年ぐらい探し続けてたと思うんですけど毎回なくってでやっと見つかってもうめちゃくちゃ感激してで店員さんにね もうこれ2つ3つあってほしいんですけどって聞いたんですけどありませんって言われてなんかまあ人気商品なんだなと思いましたまあ一つあっただけでもおんなじではいで早速もう使いたいと思ってるのでもうあの動画でまたあのどんなふうに便利なのかをご紹介していきたいと思います次はえこちらの スタンドですこれねえー、っと説明書きのをもパパッとほかしちゃったんですけれどもディススプレイスタンド 2way っていう商品 で, すでえー、っとねこれは組み立ててるんですけれどもこんな風な長いプレートにこういう四角いパーツが4つついてます。 でま、これ好きなところに、まあ、差し込んで縦に使う時はこういうふうにで横にして使うこともこういうふうに横にして使うこともできます。でこれはね何をするかというと、まあ、こんなふうに、えー、飾って、えー、ディスプレイするというスタンドなんですけれども私はねこれちょっと逆にして。 お皿状になっているのでこれで DIY の作業中にちょっと細々したものを入れるのに使おうかなと思っています。で例えば、えー、こちらのあのー、クラフトパンチなんかで、えー、カットしたこれ細かいちっちゃなちっちゃなハートなんですけれどもえっとこういったものをねこれはビーズの。 トレイなんですがこういうのに入れて、えー、使ってたんですがこれねやっぱり4つとか5つとか並べてるとまあ、結構机の上でこう場所を取ってしまうのでそれに対してこれ1列になってるのであ取れたなこれちょっと結構硬いんですがこんな感じででこれを。 こういうふうに入れとくと見やすいしあの場所取らないし小スペースで作業もしやすくてちょっといいんじゃないかなと思って買ってみました、はいでまあ、その他にも、えー、イヤリングピアスとか、まあ、指輪とかねちょっと小物入れにしてもあのいいかもしれないです、はい、これちょっと便利そうなんで 二つ買ってきました。次まああのー、これも、えー、D.I.Y. の作業用に、えー、買ってみました。で、仕切りが六つに分かれてて、えー、っとねこんなまた細かい、えー、ものをね、ちょっと散らかってあっちこっちって行く上不便に<笑>すぐなるので。 えー、こういうのにちょっと入れてセ整理しながら作業していこうかなと思ってます、えー、それから次は、うん、とこちらクラフトクラフトじゃないデコレーションシール、えー、ハト型のものです、はい、で次がクラフトレース、えー、5 0ンチ履いているそうです であのこのでのタイプのレース大好きなのでまたあのカルトナージュ系のものに使っていこうと思ってますでこれの色違いとかまた違う柄のものもいくつかありましたで次は速乾 UV レジン、えー、レジンの、えー、セリアのはちょっと使ったことないのでちょっと楽しみにしています、はい それ と,、えー、とこれ<笑>インンテリアコレクションケースですここれれねあのこれとよく似たものをもう去年の冬に冬かな11月ぐらいにもうダイソーで1つ買ってあるんですけれどもちょっと作りたいものに対してちょっと大きいなっていう感じだったん で, でこれ見た時にあすごくいい大きさやわーと思っ で買ってきたんですけれども家に帰ってみたらこちらがダイソーの分なんですがもう全く同じ大きさでした<笑>。意味ないやーって感じでもうなんかちょっと落胆でした<笑>で。でまあ、ちょっと作りたかったものがねちょっともう諦めて違うものをえ作ろうかと思います。はい これはちょっと別に大したことのない普通の、えー、大学ノートですで。これでまたちょっとね、デコってみようかなと思います。あとこれ、えー、マグネットです。で、あのー、やっぱりね、この薄いものがすごく便利というか、使いやすいというか、ありがたいというか、はい。で、一番薄いの、 キャンドゥでもっと薄いのを見つけたんですけれどもキャンドゥまでちょっとやっぱりなかなかいけなくってでまあセリアのでもあの十分十分重宝していますでこ の, あの大きさだったりとかあの分厚さだったりとか色々あるみたいなんですけれどもセリアがね一番種類が多いなっていうふうに思いましたはい、えー、すごくこれ、えー、助かります よいしょ。えー、折り紙をどっさり買ってきました。こんなにたくさん。でね、えっ、ー、と、また折り紙の収納をちょっと思いついてしまったので、えー、それのためにちょっとこんなにたくさん買ってきたんですけれども、もう一つね、あのー、新チャンネルを考えてて、で、それにちょっと使っていきたいなと思ってます。で、その新チャンネルっていうのを 他の動画でどっかで喋ってたような気もするんですけれどもコメントやったかもわかんないですけども「VLDIY をちょっとやってください」というコメントをね何人かの人からちょっとコメントを頂 い, いてたのであのそういうのをちょっとやってみようかなと思ってますもうちょっとおばちゃんなんでねもう若い人の感覚がもうちょっと分からなくはなってるんですけれども。 あの『しゅろくまチャンネルに』に、えっと、小学生の女の子もちょっと遊びに来てくれていてで最初もすごいびっくりしてたんですけれど も, もう、ね、ちょっとおばちゃんばっかりでやってるあのチャンネルだったんでそんな言うたら失礼か<笑>若い人を見てくださってるんですけどねあの小中学生が見に来てくださってるっていうのはもう去年去年の。 去年の秋ぐらいか冬ぐらいからなんか急にドドドドドーンと増えてきてでまあすごく嬉しかったですありがとうございますでただねあのー、この「シルクマチャンネル」の内容っていうのはもうお母さん世代の人対象に向けた、あのー、内容のチャンネルなんで だからね、ちょっと小中学生の人たちにはもう作品によってはちょっと難しいなっていうのもいっぱいあって、で、まあ、そんなよりも、あの、簡単にできて、で、またこんな100均で安い材料でね、簡単に作れて楽しいなっていうふうな感じのものが作れるチャンネルをね、ちょっと作ってみようかなと思っています。はい。 でこれちょっと今日もだいぶ喋ってしまったんで、えー、とこの折り紙もねすごくあの可愛いのを1つずつ紹介したいなと思うので、えー、これはまた明日かあさってかに、えー、別に撮って、えー、お知らせお知らせじゃないあのご紹介したいと思います。こんな風に美味しそうなのがいっぱいあります。はい ちょっと長々としゃべってしまった後にまた雑談なんですけどすいませんあの「トラベラーズノート」がまあちょっといよいよあと完結編だけで、えー、カバーを最後に作るんですけれどもまた当初の予定と違うことを思いついてしまってで最初はあの前回作ったカバーとよく似たタイプであのゴムで留めていくタイプのものを ちょっと違うアイデアも取り入れて作ろうかなという予定だったんですね。でもね、やっぱりまだ同じような感じをやっても面白くないなとか思ってて、なんかないかなと思って、アマゾンをちょっとフラフラと見てたんですね。その中ではこれはっていうふうな、もうこれ使いたいっていうのを見つけてしまって、もうすぐ注文したんです。 で今週の土曜日にそれがもうあの届く予定なので、えー、そこから23日かけて作ってで編集して作ってって言ったら えー、アップロードが6月になっちゃうかもわかんないんですけれどもあのー、ちょっとねパート4から最後の完結編がちょっと間が空いちゃうんですけれども、えー、必ず、はい、最後のパート5まで行きたいと思いますので、えー、またよかったらぜひ見てくださいということで今日はあとね2つちょっとちっちゃいインテリア雑貨も買ってたんですがちょっと<笑>どっか行方不明になっちゃったんで えー、またこの折り紙の時と一緒にご紹介したいと思います。これ折り紙で言うたらダメなとかなプリントペーパーとかで、ね、もデザインペーパーって書いてありますよね。はい。ということで今日はここまででおしまいにしたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた明日か明後日かの動画でまたお会いしたいと思います。 さようならー。